の1十話が12月23日に放送されたた。黒崎、平野、が迎えた家族のあだとの最終決戦。ドキドキハラハラの展開の中に、感動や切なさもある見応え満点の最終回となった。以下、ネタバレがあります。四角黒崎が抱えていた後悔。 同ドラマの原作は、2013年に全42巻で完結した黒丸夏原武による漫画、黒詐欺シリーズ。2022年の現代を舞台に、詐欺によって家族を失った主人公黒崎隆史郎。 平野が人を騙して金銭を奪う白鷺と色恋を餌にする赤鷺と呼ばれる2種類の詐欺師を騙す詐欺師イコール黒鷺となって本当の敵を探し出し戦っていく物語が繰り広げられる。県事志望の大学3年生吉川つ ら, らを黒島傑那、甘みどころの天守ながら裏の顔は詐欺師業界の草である桂ツ敏夫と塩を三浦智和が演じる。 最終回となる第十話。目の前で連れ去られたツララを助け出した黒崎は、家族の敵討ちしながら黒詐欺になった思いを語った。一人じゃないって言ってやれてたら。黒崎は父が詐欺にあって家の中が荒れていた頃、自分が見て見ぬふりをしていなかったら違っていたかもしれないという後悔を抱えていたのだった。そんな黒崎にとって、 黒崎になることは生きる意味となった。四角黒崎と北条の緊迫した大事へ。黒崎は、カツラギを一方的に裏切ったことで狙われるのは仕方ないと覚悟をしながら、あだである北条・佐々木倉之助を食うために立ち向かう。野望のために結託する政治家がもう、秋山夏子が必要な資金集めをするたから上との戦いは、緊迫感マックスだ。 北条が一枚上手だったかと思われたが、黒崎が二重の仕掛けをしていたことが分かった時は、カタルシスを感じた。お前は生きて、償え、と北条に言い放った黒崎だったが、その後我望の秘書、浦川細田義彦に刺されてしまう。だが、黒崎は倒れながらも、つららに頼んで、北条を追い詰める証拠を警察に渡すことができ、北条は逮捕された。 近く、黒崎はやっぱり一人じゃなかったね。そんな戦いの中、黒崎が冒頭で明かした思いが消化されていった。白鷺ながら黒崎と息の合う白石、山本浩二、警部補の神志名、静止協会、や桃山、宇野昌平、だが黒崎の助けとなった。 つららは、手術を終えて眠っている黒崎に、黒崎は、やっぱり一人じゃなかったね、と語りかけた。そしてカツラギも、実はカツラギは、黒崎を助けようとしていたことが明らかに。白石が、あえてあいつに近づいて、自分を憎ませて、居場所と生きる目的を与えようとした。一人で生きられる、大人になるまで、と問いかけたとき、想像力が豊かだな、小説家になれよ。 と認めなかったカツラギ。だが、病室を訪れ、ここからはお前の人生だ。自由に生きろ。俺を殺したければ、追ってこい、と言って、眠る黒崎の頭を撫でた。この言葉はエールであり、まだその手を離したくないような慈しみを感じるものだった。カツラギが病室を出た後、 黒崎は病院を抜け出して、つららの実家で段々の一時を楽しみ、つららに送ってもらって空港へ。その描写につけられたナレーションでは、黒崎がつららに当てた手紙が読み上げられた。黒崎のつららへの思い。それに呼応するかのように、つららの耳には好きな人と会う時につけると言っていたピアスが揺れていた。ラストは6年後。賢事になったつららと黒崎がすれ違う。 互いに振り返るが、そのタイミングはずれていて、顔を見合うことはなかった。だが、黒崎の表情には、かすかな微笑みが浮かんだ。それは、二人が選んだ道を確かに歩んでいるからではないだろうか。感動も切なさも詰まった一時間。黒崎というキャラクターを魅力的に仕上げた平野の真骨頂でもあった。 タイトルがツイッターのトレンド入りし、見応えあった、という声が続々と上がる中、最後に、黒崎の旅は続く、とあったことで、続編や映画化への期待も寄せられている。岸形文イコールザテレビジョンドラマ部。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、